原宿に集まりの皆さんこんにちはトラックカサコイ毎日暮れでございます三年ぶりにですね原宿に帰ってまいりました皆さんとよいさほいさでよさこいを楽しみたいと思いますどうぞよろしくお願いしますありがとうございましたそれでは準備の方をお願いいたしますそうそう トラックさこいバインチフレ踊りこし行くぜよはい今日が明日を連れてくるつなぎゆく夏沖田区経験事情いよーいよっちゅー You're your from... you 为啥为啥为啥为啥为啥为啥为为为为为 ありがとうございました。ブラックサポリ倍率フレでした。ありがとうございました。